9月25日台風13号に見舞われた富山県は小矢部川流域を中心に橋の崩壊流出が続出し堤防も各所で決壊しました状況視察に訪れた知事一行もその惨状に深刻な面持ちでした被害のひどいところは水の敷いた後屋内に流れ込んだ泥を除くために一家増がかりです傾斜地の田も流されて跡さなく また見当た限り石黒の瓦と化したその下には数百丁分の田畑が埋没しています県議会は応急の復興費に1億 8,000 万円を譲っ可決しましたがにを追って判明する県下の損害は現在45億円に達しています・・<音楽>・・・・・・ 下に約4万3腸部の発生を見たイモチ病のため今年は60年来の不作と言われ北クビ胃腸にやられて頭をされた稲の歩は全く形ばかりで中身はなくまた実らずして肺腰にやられた稲どれを見ても暗い影を投げるものばかりですこんな張り紙で秋祭りを諦めた村も出てきました の特効剤セレサン石灰を配布病害のまん延食い止めに懸命です一方高辻知事ら県代表は状況の上県内事情の説明に努めましたところでこうした悪状況にもかかわらず今年も氷馬機になったというのです 早市では借り入れ脱穀を済ませ続々らの山を倉庫に運び込み頼もしい風景を見せました<音楽>乏しい中を分け合う農民魂のこもった米はこうして関西へまた九州災害地へと運び出されていくのです<音楽><音楽> 近代美を誇る建物や拡張された大幹線道路と復興都市富山の綿棒は日に日に新たなものを加えていきます春光間近の郵便局もその一つこのほか来年の産業大発覧会を目指して工事を急いでいるものに市庁舎があります出来上がれば3階建ての堂々たるものです また、東海道も盛んに建築中ですがルネサンス風のこの建物はあらゆる設備を含んだ近代的文化センターとなることでしょうまた昔の富山城を忍ばせようと天守閣の工事も進捗中ですこれが博覧会場の全貌です一方産業博に華やかな色彩を添える富山の閃光ではたくさんの美人が詰めかけ係人を惑わせました わららで知られた名物八尾町の風の風盆昔はどこのうちにも一丁や二丁の三味線はあったと言われる歌と踊りの町八尾眉鳥に糸繰りに古くから伝わる家業にいしむうちにものずと歌われ広がっていったおわら節は今なお我が国民謡中の運びです まだ明るい口から町に流れ出す歌と踊り。文廟<音声>寺の舞台では男踊りの真っ最中です。 日が落ちぼんぼりが止まると踊りはがぜん熱を帯び全長興奮のるつぼと化しますこうして三日二晩歌と踊りに明け暮れる八尾の姿でした